紙を折って立たせてマを作りましょうまずは練習です画用紙を10センチ角くらいに切ったものを用意しましょうこのままでは紙は立ちませんでも半分に折るとこんな風に立たせることができます向きを変えると山のような形になります横にしても立ちます ジグザグに折っても立ちます山や谷もできます三角に折っても立ちます斜めにもなりますシーソーにもなりますね四角い紙の両端を同じくらい折ると台のようになります裏返すと両側に壁のある道のようになります縦に立たせることもできます くるくると折りたたみ、広げると筒のような形になります。縦にするとタワーのようになり、横にするとトンネルのようになります。三角の部分を折って少し折り返します。反対側も同じように折ってひっくり返すと、亀のような形になります。少し折っただけでも立ちます。ここに、 切り込みを入れると紙をカーブさせることができます切ったところに糊をつけて貼ることもできます横にすると出口に飾りのついたトンネルのような形になります同じトンネルのような形でもちょっと違いますねこれを使って街を作りましょう折った紙を広げて 好きな絵を描いたらいらないところを切り取ってもう一度立たせます三角は山にしてみましょう二つ折りにした紙には工場を描きましたトンネル型の紙には上に土を描いて草を生やしましたトンネルなら電車が出てくると面白いですよね細長い紙の両端を折ったら 端を斜めに切り落とします角のところに切り込みを入れて折り曲げると新幹線のような形になります窓やパンタグラフを描くと電車の出来上がりですジグザグに折った紙を切ってみると屋根のような形ができていました家が2軒並んで立っているところを作りました街に住んでいる大人や子供も描きましょう 山のこの部分は出過ぎているので切り取りましたできたら台紙に立てていきます台紙には町の様子を書いておきますいきなり書くのが難しいときは作ったパーツを並べてどこに道や川や田んぼなどを書くか決めましょう遠くの方から近くに向かって置いていくと奥行きが出ますが跡から動かせるので 自分のやりやりすいいい順番に置いて構 ま, ません折った紙に絵を描いて置いただけで町が出来上がりましたこれを畳むと平べったくしてしまうことができます。 遊ぶときは台紙を開いてパーツを折って立たせましょう。付け足して描いたり作ったり、置く場所を変えたりすることができます。ボンドやのりで貼り付けると立体工作にもなります。未来の街や夢の街を作っても楽しいです。街以外にも工夫次第で面白いものが作れそうです。折った紙に絵を描いて、 工作を楽しんでみてください。